中高一貫の我が子ではありますが新1年生の皆さんは新たな校舎で新規に行け円学にスポーツにまでにやかな学園 生, 生活を送っていただきますよう私工場をはじめ 高校生とまあ隣の校舎に移っただけだからあんまり実感ないけどねそれよりほのかこの後どうするしんのすけはリンゴのとこ行くんでしょうーんそうだなあいつ暇してるだろうし行ってやるかな あ, あらあらのっけちゃったらもうお熱いですねうっせえつかヒューヒューとか古いわあみんなおはようまた同じクラスだねおおセんリちゃんだおはよう 本年度もよろしくお願いします<笑>うん、こちらこそみんなまたよろしくねところで何の話してたのああ、今日は珍しくリンゴが風でへばってるらしくてさしんのすけがこれからお見舞いに行くって話してたとこへえ、そうなんだで、え、あの花村さんが本当に珍しいこともあるもんだね ねえ世紀末がとっくに過ぎててよかったと本気で思った<笑>あはははうーんそうだどうせなら僕たちもお見舞いに行かない高校での部活の話もしたいし花村さんの様子も気になるしそれに最近しんのすけが付き合い悪いから寂しくってさあーそうだよね散々ほのかたちと遊んでおいて新しく彼女ができた途端にポイったもんね。 ひどいよね。散々遊んでおいて飽きたらほったらかしねえしんのすけ僕はもういらない子なのえちょあの子ひどくないあっちの女の子とあっちの可愛い感じの男の子にまで手を出してたのそれで飽きたから捨てたイケメンっていうかまさかの両ょうっそ来たこれー お前らわざとやってるだろうつか千里お前はマジでシャレになんねえからやめてくれ<笑>まあ付き合い悪くて寂しいのは本当だから今度缶コーヒーくらい奢ってねクレープで手を打とう私は千里んとこのいちごタルトでほのかはさらっとグレード上げんなつかなんで姉ちゃんまで乗っかってんのそれはまああれだなリア充爆発しろってねまあもげろ<笑>お前ら いらっしゃいますってああおのこちゃんがいらっしゃい早いねおじさんこんにちは今日は入学式だから午前だけで終わったんだよこれからリンゴちゃんのとこに行くことになったからその前に取りに来たんだけど修理終わったああちゃんと終わってるぞうん隣にいるのはあはじめまして斎藤新之介ですクラゲちゃんの弟ああみつきちゃんの どうりで見覚えがあるはずだな。白らい時計店へようこそ。ところでしんのすけくん、ちょっといいかなえ、ああはい、なんでしょう。お前、うちのかわいいメイクに手出したりしてねえだろうな。えいろとはいいや、出してないですよ。つか俺、彼女いますし。なにてめえ、うちのほのかに魅力がないってのが。ん いや、あれか。かかおっぱ い, でかいのか、でかいいででのああ。ねえおじさんここにある「おめえなんとか」って時計と「ろれいなんとか」って時計ぶつけあったらどっちのほうが頑丈かなあとのっけちゃんは頭蓋骨チャレンジやっとく あ, あ、ちょっと、どうなんですか、どうやてください、ほんのこんにちはあ、クラフェあんたたち、何やってんの お, おう、ミツちゃんか久しぶりだねうん隣の子はおじさん、お久しぶりですこの子はハトコの千里リ君ピアノが主食の男の子ですはじめまして、トうや千里ですお、男の子なのかい<笑>よく言われます ごめんねほのかのせいでお母さんから伝言クリーニングの手間ちんとして週末にでも顔を見せなさいあなたが好きなカスタードパイ焼いておくから待ってるわよだって両手をワキワキさせながら言ってたわくっまたベロンベロンに撫で回されるのか諦めれでリンゴんとこ行く前になんか取りに来たいって言うから来たけどもう終わったの ほれ、こいつだ一二郎のじいさんのか身だって話だったな修理は終わってるぞ中でゼンマイ軸が外れてただけだったからなあああと錆びてたプレートなんかもついでに磨いておいたから綺麗になってるだろううわーほんとだピッカピカだよおじさんありがとうお金はほんとにいいのああ俺は一二郎さんのファンだったからなむしろこんな機会をくれて感謝しかないさ。 こっちこそ、ありがとうさんえ一二郎って、まさか柳一二郎下の名前が完成字で、1・2・6って書くえなんで千里ちゃんが、うちのひいおじいちゃん知ってるのえええええちょ、えーえーえー、ほ、ほのかちゃんって、や、柳一二郎先生のひ孫さんだったのえっ、そうだけどええー、え あたしも知らなかったわマジかよあれひいおじいちゃんってもしかして有名人有名も何もなんでひもごのほのかちゃんが知らないのこの町が和の花町が誇る昭和の大作曲家じゃないか僕あの人の曲は全部弾けるからねっていうか何曲かは学校の教科書にも載ってるからねしんのすけですら知ってるはずだからねおお興奮してる千里ちゃん初めて見たよおいちょっと待て俺ですらってなんだですらって ああのこれもしかしてオルゴールですかうん柳一次郎監修のまあ多分世界で一つだけのオルゴールだマニア垂前の一品ってやつだなただな千里くんだっけ俺も一次郎さんの曲は結構知ってたつもりだったんだがこのオルゴールに使われてる曲のタイトルがわかんねえんだわ修理の確認も含めて今から音出しするから てていう曲かもし知ってたら教えてくれないかえ、あはいわかりました。ほのかちゃん、いいかなうん。ずっと壊れてたから、ほのかも実は初めて聞くんだ。りんごちゃんがいないのは残念だけど。でも、こうやって合唱部のみんなで一緒に聞けるの、すっごく嬉しい。修理した甲斐があったってもんだな。それじゃあならそうぞ。 これ何言った姉ちゃん知ってる知らないねえ千里これ何ていう曲ほのかちゃんえあはいひよばあちゃんってまだご健在あとこのオルゴールについて何か聞いてないえあほほのかは何も聞いてないけどあでももしかしたらお母さんなら何か知ってるかもほのかちゃんち今から行こう多分多分これ未発表曲だよ しかも、このコード進行。これ、絶対、絶対、前後にも戦術があるやつだ。